ぽんばないように口飲んでてんかアニキサスにやられたとかあおいらっしゃいいいらっしゃいいらっしゃいいいらっしゃいそ 三人。お、なんか若者が来たね。いました、若いのが、来ました。<笑>さなんか怖そうな人がな。<笑><笑>大丈夫かな。<笑><笑>最初のメインゲストがあ、お、お、お誰かわかりますか。あ。ほら。<笑><笑>え、なんかわかっちゃったかな。<笑>え、ふたあきさんです、ね。<笑>はい、すみま俺、あの。ね, えねえ、ね、や、この<笑>プレイステーション。 ミスタープレイステーションね、いろんな質問されたでしょ、はい、その中にプレイステーションといえばって質問があったでしょはい、もう書いました。そう、3人、実は3人とも奇遇にもくれ、うん だ, おおおすいだからこれは今日は、これはもくはまるぞと思っ えー、すごい、びっくりですり。じゃあ、もうちょい、もうちょい、ち注意で。そうですね。はい。そ、はいはい、んな遠くにいないよう、ね、に。で<笑><笑>ちょっと失礼します。<笑>あ、ソーシャルディスタンス。そうですね<笑>実。実物、実物この距離初めてでしょ、すが。いや、そりゃそうですよ。びっくりしました。あ、なんか、いや、なんか。 くだらないなんか似てる方がいらっしゃるな。まさいると思わないで。いるな、はい。なんか最近そういうのいるもんな。はい、いや、別に僕じゃなくてね。はい。なりきっちゃうのがね。はい。そうなんですよ。びっくりです。<笑>マスター、3人とも固まって、3人ともて、3人いただいた方が。さすがにクリスタル。ああ、そうだってさ、開店祝いだから来るに決まってるじゃない。ほら、もう、おめでとうございます。呼べちゃうんだぞ。これ、俺しばらくこれ自慢するから。 原田原さんまさかこの取り合わせにゲストがなると思ってなかったです<笑>いや思ってなかったことを楽しみにしてなかっ た, ったんです<笑><笑>そうですよね あえて隠してますもん、ね。あえて隠してまし<笑>ああす。言うて、その、あまあ、原田も開発とはいえ、その格闘ゲーム畑じゃないですか。そうですで、我々の格闘ゲーマーじゃないですか、うん。キャスターとか格闘ゲームやってるし。そ, そこにはちょっとあの、くたさ登場は。いや、そうなんですよ。ま、マジですと、誰も想像できない<笑>想像できないのでそあ。そうか、そりゃそうだよな。 このメジャーどころとマニアックどころでこう振<笑>れ<笑>ここ幅があるぞという振れ幅ありすぎじゃないですか<笑>でもさ最初の「鉄拳」が出る前って実は あ, のあるタイトル名で出ていて、うんはい、それをねああのねあのね 業務のゲームショーに見に行って、おお、すごいとかなってる。それが最初だね。カムイって言ったんだよカム イ, カム イ, カ, ムイカムイ。カムイ。カミ、カミの、ね、カミが威張るみたいなカムイ。はいはいはい、カムイ。で、いい名前だなと思ったら、商標取れなかったんしまう。<笑>で、それで、ね、なんか使われてたとかでか使われてたで、それで鉄拳にあって、いや、これもいい名前だよね。鉄拳って今から言、今からほら、横文字にしてもかっこいいじゃん。 はい、そうカムイ、ちょっとね、発音できない、も、え、し、ー、今だったら。フ、えー、ランス人発音できないと思うかグローバルになったとしたら、まあ、鉄拳は発音できる。鉄拳は結構ね、アメリカ、英語圏の人も、どこの人も、うん、鉄拳って言える。はいはいはい、はいえー。言えないってイメージないですもんね、あんまりね。うん、カムイした感じなで、ねうん。カムイ、難しいかもしれないですねでもその。アーケード基盤のシステム11っていう、うん、のプレイステーション、もう出る前の基盤だよね、はいういうのはい、アーケードだから。うんはいはいあれを その初めてのゲームショーで発表の時にその山田さんというね山田さ ん, 田さん の, ん天才プログラの長い天才プログラのメインプログラマー鉄拳の、うん、山田さんが会場にもう徹夜でゴロムを焼いて、はいうね、会場はも う, もうすぐ始まっちゃうわけですよあのお披露目が、うんうんうん、走っていって持っていって「はあはあ」ってものすごい汗かきにくいね「はい汗<笑><笑>しました」っって「わ<笑>あはあ」はあ、っ て, 言ってこう繋げてる最中で汗ぼっ ともと基盤に落ちてる。<笑>電源バチンじゃれたら真っ暗で何もう映らない。あれは。<笑>あの幕張だったっけ？幕張でした幕張でな十時に会場するわけさ。は, い は, いはいはい、でてあのカムイ。そ、はいはい、ったらさその十五分前か三十分前に山田さんが走り回ってて、はいはいはい、で動いてない。みんな真っ暗だね。多少かしがってないわけよ。 大事故ですね。大事故です、ね。大事だと思ったらね、もう奇跡的に動いたね。あ、そうなんですね。えー、ギリギリ。 あれはプログラム的に動かなかったんじゃなくて物理的なもの汗<笑>のせいで生理食<笑> 衛, <笑>衛生が通電してたから、ね、<笑><笑>ショートさせたら、ね<笑> 一, 瞬ね、一瞬ちょっとやばい状況もあったんだけど<笑>はいはいはい、はい、むるくてそれは忘れられないんでできたことですね忘<笑>れられないですあれがねでも鉄拳の最初からねそうなんですね前のタイトルあるなんて知らなかったですね うん、まあ実験タイトルだよね、はいまあ、そ場所入ったのそきはバーチャーファイターの方法があって、はいはいはいで、やっぱりすごかったのは、バーチャーファイター、場所入ったポあのグローシェーディングでテクシャーかなかったし、でこっちがテクシャつけては、だからプレイステーションの家庭から入った人は第1弾ってなんか聞くと、リッジレーサーみたいなイメージがあるんだけど、はいはい、実際にはそのいわゆるシステム11が先なので、はい、プレイステーション の, あのチップで最初に発売されて動いたゲームは鉄拳なんですね。う でも、業務用の方がメモリが優れてたんで、家庭用の時には実はあれ半分ぐらいになってるね、すべては。あては<笑>逆に家庭用の倍乗せたの<笑>。そうそう、倍乗せたあーあの。メモリー が, が家庭用の倍を乗せようとか、うんはい。あと VLAN の倍ぐらい乗せようとかね。クロックもうちょっと上げようとかね。そうそうですクロックが途中で上がりましたね。メモリ倍って言っても、 <笑>まあ2メガで2メガで2メガだよイエルメガだなぁで も, でも初最初のまあ鉄拳もそうだしさあのリッチもそうだけどメモリー1メガでやってたわけよあと1メガっていうと瞬間読めるわけだよあで、ね、何が起こるかっていうとリッチの場合はもう一瞬読んでギャラクシャが動いたらもうみんなディスク抜いて好きな CD かけるわけそうするとそのね好き な, 場合あのそうなで CD でバックそのミュージックで あのサブナありました、ね、ドライブゲームとして自分の好きな BGM の CD をかけれる、うんうん。あれあっという間にバレたね。そうで す, うですあっという間にバレてみんなそれあるようになって。<笑>えそれでやられてました。いやでや。わから世代世代が違うから。<笑>これいいやっぱり違う。あのいろんなゲームでそれができて起動してプログラムさえ読んじゃえば読んで要はメモリ上に乗っかっちゃえば、はいはいはい、その後ディスクやからメモリーが少ない。よかったんね。そ う, そう全部読んじゃってるわけだ。<笑> FM Towns の p g エンジンも CD-ROM は大容量で読む、たくさんデータを読むもんだってなったからずっと待ってるわけよ。はいはいはいはい、だけどプレイス s t a t i 1メガしかメモリーないから瞬間読めるので、はいはいはいはい、でどうしたかっていうといい、いろんなテクシャーデータとか配列データとかね、あの座標データを持っていれば、後で自由に作れるよ。うん、それまでのゲームっては全部フリーレンダリングで、あのちょっと知らないと思うけど m i みたいなゲームがあったりする と, ああると全部で大量のデータを読むわけ。 はいはいはい、時間かかるそれでプレイステーションは1メガしかないからもうシュンって読めるのでおーおーおーおー で, で読んでる間にどうするかって僕はこれはすごいとたらナムコのあの鉄拳じゃなくてミッチンの連中は。 あのギャラクシャンぶち込んだんだよね、待ってる間に、ローディングゲームってやつあれは、ニンテンドーさんも含めてみんなできなかったりすけど、CD 論を読んでる間みんな当時の PC もお待ちくださいモードっとかあのプレイステーションは別のあの DMA っていう配慮を拾い込んで、CP 遊あのもう使わずしてどうできるようになった何言ってるかというと、ロード中、CP を遊んでるから、はいはいはい、だからそこを使ってミニゲームやろうとっていうアイディアは、ナブコさんで。 えー、最初にやって特許を取っってちゃローディングゲーム特許を取っちゃったんで、うん、ですごいになってでローディングの時間が短いとみんな怒ってね、今日のギャラクシア ン, うン も, うもう少しってとこでロードしちゃううけで。それっていろんなタイトルに流用されますかだから最初がさっきおっしゃった、まさに、えーとうん、ギャラクシアンで、そ、は い,、はいいね、で鉄拳がギャラが、うん、みたいな感じでやっていく なんかそのローディング中に何かやるっ鉄拳はね鉄拳5では、うん、あ の, スター あ, のそうだあれが入ってるスターラプターじゃないとスターブレードだあ。 スターブレードの筐体僕買ったんだよ。ああ、ありがとうございます。あれ中谷さんですよ。中谷さん、はい、スターブレードの筐体ってはすごくて、あの、こんな、おつ、と、あの、おつ面鏡っていうかさ、で っ, でっかいレンズ で, でかい、でかい鏡があって、今のカーブミラーの反対みたいなやつがポトンとあって、ねあ、そこにワイヤーフレーム の, あの映像がね、出るんだけど、そうそうあれ、あの筐体をね、 120万で買ったかなそれを青山のソリーコンピューターエンターテインメントってまだ会社の名前出る前にプ、はい、PS 準備室時に僕が南光さんに発注して、はい、でそれを遊びながらこれだよみたいなこ<笑>、えー、れをこれリアルタイムでやるんだみたいなタ、うん、ブレードはそのでっかいレンズを置いてたせいで、うん、当時ゲームセンターには結構あの でかい筐体を屋外に置く店店の外に置いてる店が結構あってあ、うんうん、日光を集めちゃってねそれはレ ン, で<笑>レンズでねか自分自身を焼くわけですよ<笑>煙が出るっていうのでもう大 大、大変。そんなですか。大変なこレイヤー、まあ、もう、このぐらいな感じだからね。そうそうあの、これ、るかシェアって言えば、このぐらい運ぶ感じ。ほむかん。まさに、ここの、アクリルバンド、この半分ぐらいに、モニターの間にあって、拡大して、宇宙空間。それは、太陽の光を、リアルソーラーレイヤー。<笑>リアルソーラー、確かに。大、は、変、いはいはい、だろう。<笑>あれは、でも、楽しいゲーム機だったよね。そうですよね。ね いやでもまさに当時の話ですよねみたいな感じで、ね、<笑>でもだからそういうナムコのポリゴンとかそういうものに対しての先進性をくたらきさんが見てくださっていて、はい、プレイステーション立ち上げの時には真っ先にもう真っ 先, だ中村真っ 先, 真っ先にでも そ, その時からもかなり密だったわけですね言うたらいやもう密じゃなくてもう<笑>俺はちょうどそのプレイステーション1の時にのから開発の人間だったんで密っていうかもう もうお父さんみたいな状態あ俺は社長よりもこう親密になったから、ね、<笑>うちのチーム<笑>うちのチームは社長の方がレアだったからねあなるほどで<笑>クたラさんが来る方が多いみたいなああ<笑>現場にいらっしゃるぞみたいなそ う, もうがたラビさんがガチ現役の頃ですよねもう本当に僕今でも現役か、ね、そう今言うだったんですよね 確かにね、で、うちのチームの連中は、もうか、かまととかね、あの、はい、結局みんなも、どっちの社員かわかんない状態で<笑><いや><笑>いやういう、一緒に、一緒になって作ってるから、あ, あの、チーフプログラマーの山田さんが何人もいらっしゃって、で、うちの若い、若いってまだ、会社入ってすぐの連中が、一緒になってから知ってたのね。こ、う、っ、ん、ちはライブラリー担当とかね。 あのエースのところ も,、ねうん、もちろんあの移植しなくちゃいけないからあのリッチの方がね、うんうん、で鉄拳はもうスクラッチだからもう最初の一発目なのでも う,、ねそうですね、これはなかなか歴史最適だったよねいやもうなんか<笑>もうほんにねみんな会社に住んでた時代だからね、うん、ああ山田さんはあの机の下にカーテンがあってあカーテンレールが机の下についてるん<笑><笑>ですよその山田さんっていうプログラムはいつもそこから出てくるんだけど<笑>夜中になるとその中に入っていって<笑> なぜかプシュッと音が聞こえって何、はいはいはい、なら、ねね、<笑>今でもそういうイメージあるんですけど今はそうはこれ そんなブラックな企業はな い, いやもう一応<笑>あで も, でもうちの連中みんなむちゃくちゃ楽しそうだったよ、えー、あのでだいたいほら7時ぐらいまで仕事すると、はいはいはい、で僕はだいたいナムコさんだとかいろんなスクエアさんだとかにあの一緒に行ってこうビジネスの話をする時あらかでそれも9時ぐらいに終わってですぐその後にえっ、ー、と あのその総括とか言いながらあのチームでこう丸山さんとか含めて近くで青山って飲んでるわけですと11時ぐらいなんですよ。 で、11時になると、また、青山のみんな開発部に戻ってで、みんないるわけ、全員ほとんどいるから、ね、<笑>で、どうって言いながら、ここはね、とかって、それはこうだよね、ああだよねって言ってるうちに、夜中の1時になって、当然みんな終電なんて考えてないんで、はいはいはいはい、腹減ったーとかって、よし、食いに行こうってると、そっから食いに行くんだよ、ね。そうです。そっから食いに行って戻ってくる。で、で僕はそれで2時ぐらい、<笑> 2時か2時半ぐらいに帰ってくんだけど、それ彼ら戻って、 一仕事するか寝袋入って10時か翌日11時ぐらいに「おはよう」とかって言いながら起きてくるっていうそうで す, そ れ, ですそれは普通だよね普通ですあの な, んかこうなんかコンピューターゲーム系のなんか黎明期まさに黎明期というか、うん、黎明期やっぱそうやってね冒険のみんな楽しさを知っ、うん、これは渡辺さんあの割と理解されないのがえそうなのその いや昔はブラックだったみたいな言われ方するすいやブラックじゃないみんなんんが違、ね、うなんですよそれが結構理解されなくて、うん、なんでかってそ想像してもらう今や家にいっぱいいろんなすごいものがいっぱいあるでしょ、はい、ネットフリックスだってすごいゲーム機だって何でも家でできるじゃん。はいはい、俺家にインターネットも 下手したらないわけよ。うん、会社に高速イ ン, インターネットだよ。<笑>インターネットだよ。家でメール受け取れない時代にインターネットなんだよ。ああ、なるほど。インターネットその頃やろうと思ったらネット繋いで月何万円も請求されるレベル、うんね、こんなこんなモニターがこんなモニターがあるわけよ。超でかいこんなモニターが。だからこのモニター買うといくいらなんですか。いやなんか確か百万以上もしくはあれは三百万だよとかいう時代にそれが会社になるわけじゃん。 うん、この画面でゲームやったらどうなるんだろううわーみたいな感じでしょも う, でもうテーマパークにいるような状態で会社がテーマパークだから面白すぎて家に土日に家にいると会社ではゲームしたいなと思っちゃうわけど、はい、しかも友達もたくさんいるしその怪物仲間っていうなのはねそうそうそう、うんはい、でセガさんの体感ゲームとかも置いてあるわけでしょ確かに行くじゃん会社には行くそれはこもりますね<笑>こもりますね家 に, 家に仮にパソコンがあったらするよあったあ Windows 3.1 とかね もうほとんど16色みたいなね、ブルーでね、まあ、何もできないが、会社に行くと、会社に行くと、ゲームセンター、ワンダーランドですよ。ワークセッションだったらあるかもね、そうですね、ワークセッション、確かに、それはた ま, たまり場になっちゃいますね、たまり場の会社というなの。働かされてるって感覚もな い, ですよ ね, あな い, ないね。な, な, い, な, い, な い, いのに給料がもらえるんだろ う, <笑>あもう全然感覚でも。 言われてみないと気づかないけど言われてみればああなるほどとはなりますよね、うんえー、そうそうだよね、うん、そのはるか20年ぐらい前に僕はソニー入ったけどソニー行くといろんな測定器とかいろんなものあるわけじゃな い,、はいはいはいうん、多分ねどのぐらいいたのかな家にほとんど帰ってない土日も土日も会社<笑>夜中も会社<笑>だ楽しないな何でもできるな。 確かにそうだよな。機材もとんでもないのたくさんあるしだって僕は1975年でお父さんの年寄りもまだ老けてるけど、何にもないんだよ、家に帰ると。ようやくあのカラーテレビあるけど v d オもないみたいな、そんなす代なので。VHS ベ、ね、ータもまだないですよね。ないないないない、ね。だから、その時にさ、最高の測定器とか最高の部品とかとあって、何でも作れるわけだよ。ああ。それはもうだってテーマパークだよね。テーマパークだよ。あ, あとやりたいこと何でもできる。 今今で言うとさ、ネットフリックスとかが会社でしか見れないと言われたら行くでしょ。いやそれはあの仕事を口実に、ね、<笑>どうしますか。オリンピック対戦がね会社でしかできなかったりますかかそうで、ね。それいいですね。ねあの今のネットの掲示板とか SNS が会社でしかできないと言われたら行くでしょ。はいはいはい。いや今今の時代に例えるんだったらどういうことになるんだろうって思ったんですけどそれですね。そういうことですよ、うん。なるほど。だから全然ブラックじゃなかったです。そうだね。 でも今日は第1回じゃないですか。はい。あのね、まあそのね、我々3人がその、プレイステーションとあとの名前 で, でね、二人さんのお名前出させてもらったんですけど、と、とりあえずその我々3人、この第1回で、なんでこの我々3人を選たいんだんだんですかあの、まあ、もちろん、最初のゲストも絶対二人は二人たいって4ヶ月前から計画してて、はいえー、4ヶ月前から ?4 ヶ月前から計画して僕は知らなかったんだけどね。<笑><笑>あ、そうですか<笑>ダメだった時にはもう死ぬほど考えて、はい。 で、そのコンセプトを、ま, あ、ま, あまず第一回くたらげさん来てもらう。で、この番組自体はどうしたいかというと、もちろんくたらげさんのようなこのメジャーなビッグゲストを呼びつつも、基本的にはですね、こう、すげえマニアックなところ行きたいんですよ。ではメジャー、メジャーなこうトーク番組じゃなくて、はい、割とこう、今だから全方位じゃなくて、逆に、 こ, こ, こうここしか見てない人に深く深く掘るっていう方法をやってできるその再生回数よりはどちらかというと最後までそういう人たちが絶対見たくなるっていう番組を目指す、はいはいはい側はい、はい。結構なかなかほら20分とか今の人って20分とか30分とか全部 YouTube で見切るってなかなかな い,、まあ、そうないですね。うんどっかでやっぱ バツを押しちゃって言いがちですもんね。そう。なんかそこ、君たちのフォロワーとかいるわけです、はあはあはあ、そういう人にしっかり見てもらっていう<笑>のマニアックなもとだと思う。ええ。マニアック担当でじゃあ。マニアック担当。マニアック担当後半はとてもマニアックな話がいっぱい出てる。<笑><笑><笑>はい、で、僕実際その原田のゲームバーの時を。 見たときに名前やってます春田のゲームバー、はい、今は原田の<笑>原田のバーになここは原田のバーですよ ね,、はい、ですねで原田のゲームバーを見たときはやっぱもうぶっ通しですね、うん、ぶっ通しでみました見ましたねぶっ通し で, し、ね、であれよりディープになる予定はマジか弱いさ<笑><笑>だからこれ最後にこの編集仕上がった後に見た時のこのちょっとびっくりするとこの前半の うーんうるほど。<笑><笑>